段階がもう超辛すぎて、で、どんなことがあったかっていうと、えー、まず24時間ぐらいもうインターネット、あの、電波が届かない環境にいたっていうのと、あとは登山、あのー、その、おとといかな、おとといに、片道3時間ぐらいの山を登って、帰ってきても全身筋肉痛と。その、あさって、えー、本日ですね、あの、また、 山を、まあ、実質1時間ぐらいに登れる山だったんですけれども、えー、撮影をしながら行ったので、もう3、4時間ぐらいかかって、えー、無事帰ってきたという感じで、もうめちゃくちゃ疲労困憊している、まあ、私、大川なわけですけれども、まあ、そんな状況でね、ポッドキャスト配信しております。で、マッツとアンディさんが何してるかって言って、今ゴミ捨てに行ってるので、えー、その間、えー、10分間、ポッドキャスト配信していこうと思いますっていうのと、あのー、今ね、その RC 電源引いていて、バッテリー ほぼほぼ充電しているのでちょっとあのー、音がうるさいかもしれないんですけれどもあの気にせずえ僕のポッドキャスト聞いていただけたらと思っておりますさて早速お便りから読んでいきましょう大川さんおはようございますいつも楽しく拝見しています質問なのですがトランスサロンはどのぐらいの年齢層の方が多いですか というお便りですね。いつもありがとうございます。えー、お便りね、気軽にいただける方は概要欄にチェックしていただけたらと思います。えー、っとですね、トランスサロンはですね、えー、もう圧倒的に多いのが、やはり20代の人たちになっています。それはやっぱり僕が20代っていうのもあったりとか、えー、動画、チュートリアルでは、 これからね、動画を始めていきたいっていう人たちが見るようなコンテンツで、そこを見ている人たちが、えー、トランスサロンというコミュニティに興味を持って入っていただけているので、えー、やはりこれから動画を頑張っていきたいっていう若い人たちが比較的多い傾向になっています。えー、ただですね、あのー、本当にこの年齢層っていうのは、20代が多いものの、10代から60代の方まで、ほん 本当に幅広い人たちが在籍している、まあ、コミュニティなので、あの、すごく、なんて言うんだろうな、あの、様々なつながりと、つながりだったりとか、本当価値観の共有が、まあ、できるので、すごく面白いんじゃないかな、というふうに思っております。えー、先日、日本一周前に、えー、スタートした、なんて言うんだろうな、そのミートアップに参加した時にも、えー、まあ、僕、多分、この、 ミートアップで一番最年長だと思うんですけれどもっていう、まあお声掛けくださった ご, ご家族をね連れてまでミートアップに来てくれた、まあ方がいたんですけれども、その方もね40代っていうふうにおっしゃっていましたし、あの基本的に年齢制限とか、あとはあの技術のね、 あの、差とかも基本的には、あの、関係ないと思っていますので、えー、もし興味ある方はね、もう年齢とか全く関係ないので、ぜひトランスサロンね、チェックしていただけたらというふうに思っております。はい。で、早速ね、今回のテーマに入っていこうと思うんですけれども、まあ先ほどちょっとお風呂に入っている時に考えまして、えー、たまにはちょっとね、大川祐介のその弱みと言いますか、えー、僕が抱えているこの弱みを、ちょっと、 ぼそっと皆さんにお話ししていこうと思っております。えー、まあ弱みというか、その最近じゃないな、いつもその、定期的に訪れる悩みっていうものを、えー、皆さんに共有しようと思うんですけれども、えー、どんな悩みかっていうと、基本的には、えー、将来についての悩みが多いです。えー、なんていうんだろうな、僕のこういった、まあ、起業したりとか、 こうやって活動している原動力ってのは、やっぱりその家族とか大切な人たちを守るために、えー、頑張ろうというふうに思っています。それが一番の原動力になっていて、えー、まあ早くそのなんて言うんだろうな、家族をそういう、なんて言うんだろうな、ちょっとその安らぎじゃないですけれども、まあゆったりとした生活を、 まあ僕が頑張ることによって生み出せるのであれば本望だなっていうふうに思っていて、えー、それを達成するためにはまだまだ努力しなきゃいけないし、えー、越えていかなければいけない山がたくさんあるというふうに思ってるんですね。えー、その、えー、状態がある中で、 ま、あこのままでいいのかみたいな感じですよね。多分みんな考えることだと思うんですけれども、まあ、それはね、僕が大学生の時にも、このままでいいのかっていう考えになったし、あの、今でもそれは変わらず、このままでいいのかっていう発想にはなっています。それはもちろんその会社っていう部分の長期的な、あのー、なんてだろうな。 まあ、数十年後どうなっているのかっていう話だったりとか、あの、大海助個人としてどのような人間になりたいのかだったり、もう常に将来のことを考えすぎて悩みまくってます。えー、それはまああまり他人にはね、共有することではなくて、基本的には、えー、定期的に夜に、その、ウェーブが訪れて、 そこで、まあどうしようっていろいろ考えて、ええー、まあいつもその波を抑えるのは、まあ読書とかして、ええー、何かそのインプット、その技を増やすことによって、ちょっと解決するっていうことが、あのー、多かったりするので、まあ基本的にそこのコントロールは自分の中でできているんですけれども、やっぱりその、ね、 抱えているものが大きかったりとか、えー、挑戦したい、達成したい夢が大きければ多いほど、プレッシャーっていうものがかかって、頑張らなければいけないなっていうふうに感じています。それが、まあ、あのー、弱みじゃないね。本当にその、本音というか、 あの、悩みっていう感じですかね。悩みでもないな。ちょっと自分の弱い部分を皆さんに共有しておかなきゃいけないなっていうふうに思いました。で、これが別にネガティブでもなくて、むしろポジティブだなっていうふうに思ってるんですけれども、あの、人ってそういった悩みとか、あのー、なんてだろうな。そこのわだかまりを解消している、達成しようと向き合っているときが一番成長するふ成長するというふうに思ってるんですね。えー、まあ、 サロンでもね、結構記事でお話しするんですけれども、あのー、仲間を増やせと。仲間を増やすことによって、もちろんその責任感っていうものが生まれるから、責任感が強ければ強いほど人は成長するし、関わる人が多ければ多いほど強くなるっていうふうに、まあ、あのー、書かせていただきました。それはね、まあ、母親とかも見ていただければわかるように、あの、子供がいる母親ってめちゃくちゃ強いじゃないですか。何 どんなことがあっても乗り越えるし壁をね。っていうぐらい本当にお母さんっていうのは強い存在だから、まあそれはね、すごく尊敬するんですけれども、本当にそこから、あの人間の本質的なところから物語っているように、ええー、まあそういった関わる人が多かったりとか、あとは、まあ悩みとかを乗り越えているっていう、それが人をまた成長させる要因なのかなっていうふうに思っているので、僕はこのなんて言うんだろう。 悩んで、自分の将来について悩んでいる時間。このポッドキャストを聞いている、まあ、たくさんのね、悩みがあると思います。その、動画で仕事していきたいなとか、大学どうしようかなとか、あのー、今後のキャリアどうしようかなとか、いろんなね、考え方の方がいると思うんですけれども、そういった悩みがあるっていうことが、むしろ健全な形なので、あのー、なんてだろうな。全然、不安にならなくて大丈夫です。あの、僕も常に不安に、 不安じゃないや。悩みまくっていますので、あの、ご安心ください。という、まあなんか、あの、僕の話から、まあ同じ境遇の人たちは結構多いだろうなっていうことで、あの、こういったポッドキャストをね、配信させていただきました。あの、結構ね、なんて言うんだろう。まあ噛みまくったりとかしたと思うんですけれども、そのぐらいもう思考回路が停止していまして、あの、めちゃくちゃ疲れております。 声もガラガラだしい。で、ただね、その、最後にちょっとお話しするんですけれども、あの、本当めっちゃ疲れている中で、うわ、もうやばいと思った時に、トランスサロンのこの関西メンバー、 が、あのー、もっと関西メンバー盛り上げようということでグループを作って、あの、すごくコミュニケーションをとって今盛り上がってるんですね。えー、その代表者の方がスラックでまあズームを作ってくれて、えー、そのミーティングに参加したんですね。で、まあ電波とかがちょっとなくて、あの、やばいなやばいなと思ってたんですけれども、やっと入ることができて、もうその疲労が一瞬で、 なんてだろうの、なくなったと言いますか、みんなのそのトランスサロンメンバーの顔を見るだけでもう一気に疲労がなくなったというかね。まあそういったなんかね、関わる人が多いと、こういうふうに限界突破していくんだなっていうふうに改めてね、感じさせていただきました。なので、あのー、今日ね、ズームしてくださったトランスサロンの、えー、関西メンバーの方たちね、本当にありがとうございます。えー、本当に全国各地、 47都道府県全員が盛り上がるような施策をねしていこうと思いますので今後ともよろしくお願いいたします。今日も最後まで聞いていただきありがとうございました。それではまた明日